愛 し, 愛, しうん、す 愛, し愛してるよ。愛してる。よ愛してるよ。愛してるよ。愛してる。愛してる。愛してる。笑顔が可愛いよ。愛してる。<笑>愛してる。<笑>愛してる<笑>うん、すごい。少量。一、二、の。さあ始めました。少量チャンネル。ショートです。量です。少量です。はい。今日ははい。素敵な。うん。 素敵なゲストさんが来ていただきましたご紹介しますはい YouTube チャンネルさんです、はいいよろしくお願いしますお迎えしてま す, ししま す, しします少量チャンネルをご覧の皆さんはじめまして YouTube チャンネルのゆきと、ね、ゆうとですよろしくお願いしま す, しますよろしくお願いしまーすやっとですでコラボできることになりましたとでしはいというわけではいというわけで今回 は, 今回はうん僕ら共通点がカップルうんね<笑> 僕ら付き合ってどのくらい<笑>あなんですか？緊張しすぎじゃない？し<笑>て<笑>ないんですけど、してないの？なんかもう久しぶのテンポがおかしないな。してないの？違うよ。<笑>ついてこいよ。寄<笑>せ<笑>ないの？オッケーオッケー。おおおお<笑>はい。僕ら付き合ってどのぐらいだっけな？えー、っとね、多分四年目とかじゃないけね。うん。付き合ってどのくらいですか？付き合ってうちでも四年目。あ、同じらいうん。いやもうね。うん。勝負しようと思って。お。勝負。何勝負？何勝負？何勝負？いろいろ。 <笑> い, ろいろいろ勝負あ<笑>まあ今から言うだけど<笑>うんうんうん勝負してどっちのカップルがより仲いいか、うん、仲良く見えるかっていうのをねちょっと勝負して皆さんに決めていただこうと思っております、えーす今回ですねえっ、ー、と3本 の, あの勝負をするんですけれども、うん、勝負の勝敗 っていうのは、ま、あ見ている方に、あの、決めていただこうと思っておりまして、ぜひですね、あの、コメント欄に、どっちが勝ったっていうのをね書いていただけたらいいなと思っています、はい。結果はですね、後日、SNS で発表できたらいいなと思っているので、ぜひ、お楽しみにしていただければと思いま す, います、はい。はい。というわけで、まず最初の対決は何でしょうかでしょう。まず、うん。愛してるゲームしてみよー<笑><笑><笑><笑><笑>ひょういらっし 愛愛ししててるるゲームね、はい、愛してる<笑>以前ですねあの僕たちの動画であの僕と翔太二人でやった動画がアップされてると思うんですけれども、うんはい、今回ですね YouTube チャンネルの二人と僕たちで愛してるゲームをそれぞれにやってどっちが愛があるか、うん、そうそうそう<笑>それはもう見てくれてる方が決める判断していただければと思います、はい、じゃあ、はい、先攻後攻決めようよ、うん、じゃんけんするじゃんけんしよう翔太、うん、え YouTube? 何だぞかな。<笑>何だぞ。<笑>ええー、じゃあ、グ、はい、<笑><笑><笑><笑>ー、はい。オッケー、はい。好きなものとしてる。いやー、<笑>はい。最初はグー。<笑>じゃんけんぽい。あのね、<笑>本当に変えたいんだよ。<笑><笑><笑>そしたら、<笑>たらまず。<笑>先行、後 攻, 攻、どっちにしようかね。ニュチャンネル、先行が良くない。<笑> はい。うん。そうだね。じゃ あ, あ、うちらのチャンネルで二人のラブラブっぷりを、ちょっと見せつけて、見せつけてもらおうかな。見せつけてもらおうかな。と、思います。よろしくお願いいたします。ーー い, い, す い, いす終了。そうです、そうです。なるほど、なるほど。あ、やんでくれた。嬉しい。すごい。あれ、どうやってやった山内さん。いや、いや、別に。う<笑>ん、<笑>いゃあ、俺、俺のパーああ、そういうことそういうことじゃねえよ。<笑><笑>すごい。一歩っ て, てっ、ひ<笑>なさん、なかなか愛してる言い続けるには長いよな緊張させるの。は<笑>い。というわけで、 ゆうつーチャンネルさんに。こんな間近で。ほ、うんと<笑>に。チラッと一瞬見せて。こんな距離でやらせる4つ。<笑><笑><笑>近い。近いよ。近いよね。ね。先行でね、ゆうつーチャンネルさんに愛してるゲームをしてもらいたいと思います。うん、制限時間は1分。ちょっと長いけど。頑張りまーす。はい。1分、いっちゃいっちゃうん。<笑>愛してる言いまくってください。は い,、はい。では行きます。うん。よーい。スタート。愛してるよ。 んん僕も愛してる。愛してるよ。うん。大好き。愛してるよ。愛してるよ。愛してる。愛してる。<笑>愛してる。愛してる。愛してる。愛してる。愛してる。愛してる。<笑>愛してる<ロッ>。愛してる。愛してる。大好き。愛してる。愛してる。 愛愛愛愛愛愛愛ししししししししててててててるるるるるる大大大好好好ききき僕もだし愛してるうん、よ<笑>る <笑>こんなまじまじに見ることないからさいやホントにやば い, いや ね, ね新鮮<笑>視聴者さんってこんな感じなんだな確かにね、うん、めっちゃレアだよね、うんうんうん、見てるこっちが熱いもんねこっちも熱い<笑><笑>そして1分がすげえ長いそうだね、うん、申し訳なかったいいですねいいと思う、ね、素晴らしい じゃあ、はい、続いて、僕らが、はい。やりましょう。やりましょう。見せつけてやろうぜ。本当だね。氷尿。はい。というわけで。ええー、どうしよう。<笑>まあ、いつも通りすればいいんじゃないかな。<笑>そうだね。ちょっと。うん、まあ、いつも通り<笑>負。負けてらんねえぜ。<笑>じゃあ。あー、なんか緊張してきた。<笑><笑><笑><笑>はい。いつでもいいですかはい。どうぞ。では、しょうりおさんの、はい。ハイセリオゲームです。はい、スタートー ちょっと待ってね。はい、ピジョ愛してるよ。愛してるよ。愛してる。愛してる。あうなよ。愛してる。<笑><笑>まあ、負け、ちゃう、負けちゃう、負けちゃう、負けちゃう。<笑>ちょっと待って。愛してる。愛してる。愛してる。愛してる。 愛してる。愛してる。愛してる。愛してる。愛してる。愛してる。愛してる。てるてるてるてるこれあって。<笑>大丈夫かな。大丈夫。恥ずかしい。 汗出るよ<笑>、うん、いや恥ずかしいもうなんか受けるし何やってんだもん<笑><笑>一瞬我に帰るんだよ<笑><笑>クスクスって聞こえてくるそれもなんかちょっ確かにねはい、えー、はい、はいはい、というわけではい、はいえー。まず第一回戦愛してるゲームでした 続いてですね第2回戦にいきたいと思いま す, まいまーす終了第2回戦の説明をしようはいというわけで、はい、第2回戦第2回戦は「お、うんぶしてスクワット」対決ー 制限時間は1分、はいはい。で、1分のうちに相手をね、うんうん、おんぶした状態で何回スクワットできるかで対決したいと思いますーす。です、<笑>チャンネルさんは、うん、どちらがどちらをじゃあ僕がおんぶします。 勇気持ってないから、プルプルしちゃう。<笑>プリプリ<笑>で僕たちはですね、正体が僕をおんぶします。は、う、い、ん、はい、嵐、はいはい、やられるので<笑><笑><そう><笑>、いろいろね心配になっちゃうからね<笑>、はいはい。まあでも一応回数は数えるけども、<笑>まあ勝敗はあの見てる方が決めるので、うん、まあ、まあうん、ここでね頑張るかそれとも、うん、そうそうそう見捨てるかね。 い見せてるでそうってもよ<笑><笑>判断してもらおういと思いますというるれっていきましょすじゃあはい早速、っます重い いいききままーすはせのおっれでちゃっ た, ただただ疲れたの。<笑><笑> 何だっただ<笑>これでねいざという時は助けてくれるっていうことが分かい確かに<笑>そうそう確かに見捨てることはないよ2人ともっていうね<笑>ずれてるよ、うん、<笑>上の2人はちょっと分かんないけどね<笑><笑>はい、はいはい、というわけで第2回戦はここまでです、はい、次第3回戦いきたいと思いますイエー イ, イ, エーイいはい、ありがとうございます めっちゃ綺麗じゃん、こっちの方が。そんなことないって。というわけで、はい、第3回戦ーはい、うん、第3回戦なんですけれども、はい、えー、それぞれにお互いのいいところをどんどん言ってもらってやろう。どんどん言ってもらいたいと思います<笑>、はい。制限時間は30秒。どれだけお互いのことを褒められるかを、うん 解決したいと思います。はい。で、今回も、うん、あの、測ってるので、チャイムが鳴ったら終了って感じで。はい。はいはい、で、今回はですね、うん、ゆうつーチャンネルさんに、先行でやってもらいたいと思います。別、はい、に、アクションね、ね、うん、つけてもらっても何でもいいので。アクション。も<笑>ね<笑><笑><笑><笑><笑><笑>俺らはね、ただ燃えてるだけなんで<笑>。<笑>というわけで、はい。やっていこうと思 い, ま す, います。それでは、お願いします。じゃあ、え、どっち先言うの ゆうとかじゃあいきますはーいよー い, よーいスタートかっこいいかわいい元生徒会長<笑><笑> 目, 目がクリクリしててかわいい鼻が高い、うん、笑顔がかわいいよイケメン肌<笑>がめちゃくちゃきれい細い <笑>ゆちゃんの方がなない<笑><笑>じゃない<笑><笑><笑><笑><笑>、うんはい、終了ー<笑>意外に30秒く<笑><笑>くらら<笑>、うん、<笑>った言えた<笑>ねえかった個れかでもなんか。 ね細いと言って。ねえ、いいねえ。うん。だ、うん、から止めるのが申し訳なかった。確かにね。<笑>ゆっくりもっとね、時間あったらさ言えたかもしれないけど。いいですね、続き言うから、ね。<笑><笑>どっちから言うどうしようかね。どっちでもいいよ。 うん、じゃあ、翔太からも、もう、もう、ぽっぽっ出てくる。ぽっぽっぽ。まあ、でも、<笑>まあ、あれだよね。りょうさんもポッぽポッぽ出てくる。あ、そうね。う, ね<笑>まあ<笑> う, んうん。もう、長いっすよ。はいはい。では、しおりさんの番です。よーい、はい、スタートかっこいい。えー、ポムポムプリンみたいで可愛い <笑>, 笑顔が素敵。えー、プーさんみたいで可愛い身長高い。ダンボみたいで可愛いい。<笑><笑><笑> どうししようえええええっっっっっと、えー、っと、と、と、と、優しいいい、えー、食べっぷりがいいあーあ、ま<笑> ち, ちゃんと<タッ><タッ><タッ>なんかもうキャラクター探すので頭痛 という第3回戦はあのお互いのいいところを言い合う対決でした終了<笑>あそういう感じちっ待って対抗するこれでいいんだないいよ<笑>あいいね <笑><笑>うん、はい、はい、というわけ で, で今回はですね、うん、あの U2 チャンネルのお二人と3本勝負をやってみましたまたコメントで結果をね、うん、みんな書いていただければと思います、うん、ぜひぜひよろしくお願いします で僕たちもですね、うん、U2 チャンネルさんの本になさせていただいてますので、そちらもぜひぜひご覧ください。よろしくお願いします。概、は、要、いはい、に貼っておきますので、よろしくお願いしまーす、はい。はい。というわけで、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います、はいえー。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします。インスタン、ツイッター、ティクトクもお願いします。ますではまたー。ありがとうございました。ありがとうございました。 はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。